新しい区長を作る会の鈴木哲司ですこの度は渋谷を新しく変えていくそんな思いで渋谷の区長選に挑戦をします